おはようございます、ジャン君。まずトイレからスタートですね。まだまだトイレの数は減っていません。そして、ぽンちゃんおはよう。ぽンちゃんはいつも元気です。ぽンちゃん。ぽンちゃん、ぽ ン, ンちゃん。はい、ぽンちゃん。はい、ジャン君いで。はいで。 ジャンくんがトイレによく行くのでトイレの砂がいっぱい部屋の中に散ります、うん、その粉を吸って生きていますく、うん。まあ、いいジャンい掃除機もかけたりかけたりかけたりしているんだけどなかなか、うん、ジャンくんあそこでさ手足をちゃんと振ってから出てくるってのはどう 頑張ろうねという中今日はちょっとお出かけしなきゃいけないんだよねちゃん と,、まあ、と二人で仲良く留守番してもらえないですかそんなに長い時間じゃないのでよろしくお願いします おもちゃお願いしますよろしくねジャン君はよろしく ね, いいねジャン君ャックも実は昨日もおもちゃで結構遊んで元気にはしてるんだけどね元気は元気なのねそうなんですよいっぱい甘えるしねただトイレの数が多いだけなんだよね、うん、心配です 心配です。ここです。ここよくここ。なれなれ。なれなれなれ。はい。さあ、久しぶりに東京に出ます。えー、コロナの方は。減ってはいないんですよね、実はね。でも、もうあまり気にする人もいません。 えー、マスクはしていますそんな感じですじんんはい、これに乗りますかはいどうぞここ、いい感じに抜けてますよ はいはいこ れ,、ね、これがないとって言ってなここいて。 か、okay. okay.